体の歪みや可動域が狭いとなかなかか痩せませまん。食事制限や筋トレをする前に今回の運動を一緒にしましょう最後まで動画を見てもらうことで今よりも確実に痩せやすく体の歪みが取れ可動域が広がりエネルギー消費が確実に上がります最後までご視聴ください 皆さんこんにちはタートルです今回ですね体の歪みを取りながら可動域を広げる簡単なストレッチを一緒に行ってもらえたらと思います体が歪んでいるとどうしても力の出具合に左右差が出てしまう老廃物が溜まりやすくなる便秘になってしまうそういった原因がありますそこをまず解消しながら筋肉を伸ばして可動域を広げていきます可動域が狭い人は何の運動をしても動きが小さくなり しっかかり筋肉に効かない動きが小さくなるからエネルギー消費が減るそういったデメリットがありますので今回ベッドや布団の上でも簡単に行えるストレッチを一緒にやっていきましょうまずはスマホを持ったままでお尻で歩いたり下がったりしますお尻で歩きますあんまり足で歩いてはダメです足を伸ばしたままでお尻を後ろに引いたりお尻を前に出したりして 骨盤を動かしていきます。つま先はできるだけ上げといてください。徐々に体の歪みとストレッチをしていきます。はい、今度は。かかとをつけたままで、前に進みながら。膝を開いていきます。 できるだけかかとが股関節につくぐらいこれぐらいまで近づいてくださいスマホは持ったままで OK ですかかとをつけて進みます膝をしっかり広げながら戻っていきます痛い方は無理をしないでください が離れないように注意ですはい、OK です。次はスマホを下に置いて、今の動きをしながら前鏡になっていきます。前鏡になるときに手で一緒に歩いてください。こういう感じで。 歩いていてきますやっていきましょう歩く際に腰が伸ばされるので無理しないでください腰が痛い方はですね痛くならない程度でやっていきますこれでお尻と腰しっかり伸びます腰痛の改善 の時に腰が痛い、それが改善されます。オッはい、次はスマホを前に置いて。足を開きます。内ももを床につける感じで。骨盤を整えていきます。さあ、行きましょう。左右。 体がはまっすぐ向けたままでこれで股関節と骨盤周りを、ね、しっかりストレッチできます股関節コリコリいう方はあんまり力入れないように痛くない程度でやってくださいこれでねしっかりね骨盤の位置がね戻ってくれますはいケー。OK 今度は腰とお尻をしっかりストレッチしていきますスマホは下に置いてくださいあぐらを組んだままで手を後ろについて上体をこのようにね上下に動かしてお尻と腰を伸ばします腰痛い方は無理しないでください行きましょう息をしっかり吐きながら体を起こしてください しっかり、ね、お腹を引っ込めながらお尻と腰が伸びていれば OK です無理しないでくださいあと少しですし OK 反対も行きます左右同じようにストレッチをすることで体の歪みが取れますそして腰をしっかり伸ばすとね 腹筋の時に腰が痛くならなかったりプランクの時に腰が痛くならなかったりするのでしっかりね、運動も大事ですがストレッチも大事です脂がね組みにくい方無理しないでください少しずつで ok ですはい ok 次は少し難しくなります 正座をした状態で片方あぐらをくるで前かがみです。こうなっちゃう方はね。ちょっと手で押さえながら。痛くない程度でストレッチしてください。いきます。息吐きながらゆっくりでいいです。正座してる膝が痛い方はですね、無理しないでください。少し違和感感じれば伸びてますから。 しっかり、ね、伸ばすと筋肉つぼきますんで無理しないように引っ張ってくださいこれがねもう最強にお尻がストレッチされますオッケー反対いきますよいしょもうこれまさにね「何かをお願いします」っていう感じのねストレッチです よく伸びますねこれはストレッチもねしっかりね筋肉引っ張られるんで筋肉痛がね起きます OK 今度はスマホを顔の前に置いて体を反らしてくださいこういう感じです しっかり上を向いて背中と首もストレッチされます腰が痛い方は肘をついていいです少し違和感あれば伸びていますこの時に軽く左右に肩を動かしてみてくださいこれで腰とお尻がねさらに引っ張られてストレッチされます手の甲が痛い方はね 引きついてください。オッケー。最後は腰を肘と膝くっつけて腰を丸めます。しっかり腰を伸ばしてください。肘と膝を合わせる感じです。しっかり伸びてる感覚があればいいです。 違和感あったら伸びてます。痛い方は無理しないでください。ぎっと伸ばします。あと少しですいや。伸びますね。はーい、OK。これで下半身の骨盤の歪み、体の歪み、そして下半身のストレッチ、腰のストレッチなどができました。エクササイズの時にやはり痛くなる部分っていうのはだいたい首と腰です。 そこが少しストレッチされるだけでエクササイズの際にですねしっかり効きたい部分効かせたい部分に効かすことができますので体を動かすことも大事ですがストレッチというのをまずやってですね歪みと可動域そこを整えてからエクササイズに移ってもらえたらより効果的に痩せますということで今回数種類ストレッチを紹介させてもらいました気持ちよかったよ伸びたよーっていう方は良かったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします 各種 sns も行っております説明欄にリンク貼ってますのでよかったら Twitter や TikTok インスタグラムなどフォローもしておいてくださいそしてコメントはですね YouTube のコメントでもいいんですけども Twitter の投稿の方で主に受け付けてます Twitter の DM だと総合フォローしてない方はなかなか見れない場合があるのでできれば Twitter の投稿で「ハッシュタグタートルフィットネス」とつけてもらって投稿してもらうと 確認できますのでそっちの方でコメントあればよろしくお願いいたします適度に体が温まったと思いますできることからやっていきましょう今回もご視聴ありがとうございました